ベステラブ。 ゃゃんーちゃんで自分で歩きたいね。 昨日頑張ってお家で歩いたもんね。十一時間歩く練習したんだもんね。今までで一番よく歩いたよね。十一時間歩く練習したの、歩いたんだもんね、昨日ね。歩きたいね。歩きたいよね。 1年の中でねあのこついたもん ね, あのいいねお城の飲びできたしね。 今だね。ね。足足しし、ま目て。て少わあできたねラボタッチできたね。 マ, ママ足持ってるよお尻支えてるよ立てたねあ立てたねもう立てたママお尻持ってるよ。 楽ことねれブねラブ、ねねね、<笑>ラブ。<笑> 頑張れラブ立ったね立ってるね自分の写真で立ってるね立てたね立てた偉いねすごいねラブね自分の力で立ってるラブね頑張れラブね <笑>こっちらを歩いてみよかった ね, っ ね, よかったねすごいね。 なので、私たね。は、ね、お家の中こんなちは、ちは、ね、私、ね、たちは、ね、私ちは、ちは、私たちは、私たちは、私たたちは、私たちたちは、たちは、私たちたちは、私 よいしょ。 ねちょっとお手 て, て飲んでね